平成28年11月26日、熊本地震によって被害を受け通行止めとなっている国道57号などの復旧状況についての説明会が、阿蘇市一宮町宮地のホテルで開かれました。この説明会は、阿蘇地域の道路復旧の見通しなどを地域住民に直接知らされる機会が少ないため、阿蘇市の 観光業や農業関係者など13団体により企画されたもので地域の住民らおよそ400人が参加しましたまず主催者の国土57号等早期復旧復興実行委員会山部健一郎委員長が現状と今後の見通しなど住民の皆さんと情報を共有したいと思いますと話しました続いて佐藤阿蘇市長からは 今回、正確な情報を確認できるいい機会を設けていただき、行政として感謝しますと謝辞を述べました。説明会では、国土交通省の担当者から、現在の工事状況や、迂回路となっているミルクロードの積雪や凍結対策などについて説明が行われ、現在通行止めとなっている菊池麻生スカイライン県道45号を、 12月中に仮復旧させる方針であることも発表されました。最後に、熊本県阿蘇市区長会阿南米尾会長と阿蘇市商工会山部健一郎会長から、国道57号の早期復旧と北側ルートの早期進行についての要望書が、地元選出の国会議員に提出され、説明会は終了しました。